HST ラジオ皆様こんにちは、はしたです。今日から始まりました、多分毎週木曜日配信、HST ラジオ。メインパーソナリティ、私、はしたが、毎回3名のゲストとお電話でお話ししていく番組です。この動画ですね、えー、形は動画なんですけれども、基本的には音声が中心です。なので、画面はあまり使えません。ということで、 運転中でも、作業中でも、ゲーム中でも楽しめます。ということで、あの、携帯電話なのでね、あの、ご視聴いただいている方、あの通信料、もったいないんで、画質ですね、一番低画質なものに切り替えてお楽しみください。それでは、早速最初のゲストをお呼びいたしましょう。一人目は、踊り手として活動している、ゆうあくん。 はいどうもユア、ゆうあで、す外で雑音ひどいかもしれないですけど、よろしくお願いします。よろしくね、ゆうあくんも、ゆうあくん、あなたの今、ちょうど帰り道とか帰り道っすね。お, お疲れ、なんか用事あるって言ってたね。そう、用事がちょっとありましてね。うん、あれ、ダンス関係うーん、そことはまたちょっと別かな。ああ、そうだったんだ、そっかそっか。とりあえず、お疲れ様です。あれだよね、ゆうあくん、結構、本当に忙しそうな生活してるもんね。<笑> <笑>なんかね、バイトしてるわけでもなんでもないのに忙しくなってるね、うん。バイトしてるわけではない、あれ、そうか、バイトは最近あんまり入ってないんだ全然入ってないね、今月2つのバイト合わせたのに1万2000ぐらいしか入ってない。あら、確 か, <笑>確かに結構少ないね。あのお疲れ<笑>あの、結構いろいろ節約している感じかい そうね、今も交通費を節約するためだけに歩いてるからね、うん、<笑>マジか、<笑>途中で転んだらごめん<笑>い、いや、いいけど、ええ 歩, いてど歩いて今あの、家に帰るところかな、そうですね、うん、大体どれくらいかあるのえー、っと、まあ、大体この辺だから、あなたの家から、平岡のイオンに行くぐらいうん、うんあの、ごめんあの、リスナーさんの皆さんにもっとはありやすく教えてください。 <笑>うん、<笑>えー、え、うんとね、う, ん、うーん、江別市の終わりから電話が始まって、うん、厚別区を通り越して、清田区の、うん、まあ、途中まで。もう考えたくもないね。<笑>しかもさ、今さ、区で言ったけど、普通にあれだよね、札幌市民にしか伝わんないっていうね。<笑>確かに うん、これね、まあうんうん、YouTube だからね、<笑>一応全国の方聞いてる可能性あるんで、うん、ん数字にして何キロだ、10キロぐらい長い<笑><笑>、うん、いやもうそんな距離を交通費節約のために<笑>あ10、10行くのかな、分かんないけど、まあ、でもそんな感じかな、いや、お疲れ様です。 まあ、1時間半まで気はつくからね、うん。そっかそっか。うん。で、歩いて1時間半、うん。それでも結構長いよね。まあね。<笑><笑>うん。で、えっ、ー、と、確か話だと、あの、明日もなんか朝あらバイトだっけそうですね。朝、明日はセカンド、6時からかな。6時から。えっ、ー、と、っていうことは、え十、ー、12時前ぐらいについて寝て朝6時。そうだね。きついな。<笑> <笑>いやーそんなえだもあれどうだろうあの最近やっぱ冬になったから車はあんまり使ってない感じ、うん、うーんとねー使いたいんだけど、うん、ちょっとこないだ中央分離にバスンやって え, <笑> え, <笑>、まあえあのバンパーへこんだだけで済んだから、うん、<笑>あれなんだけど、うん、単純に運転したくねえなもうっていうえー、何 事故ったの単独でちょっとねスリップで行きましたね8回 い, いやー周りで事故多いな今年そうだねうん俺もあの2件周りで聞いてるし1件実際自分、うん、あのー、現場立ち会ったっていうかまあそういうのあったからいや本当に多いわ も<笑>うん、見事にそれ、まあうんうん、そっか、中央分離帯にドーンと、ドーンですね、まあド、ドーン、ドーン、まあ、ドーンだね、いや本当にね、冬道ね、あの気をつけていきたいところですね、も<笑>う<笑>もう、事故はしたくないね、<笑>いやねもう本当に、事故ると大変だからね、お金とか、お金とか、お金とか。<笑> うん、耳の痛い話で。うん、<笑><笑>うん、まあね、そんなわけで、まあ、本当に、あの、どうぞ、あの。今もね、多分路面凍ってると思うから、どうぞ、あの、安全に歩いてほしいなーってところなんだけれども。はい、はい、は、う、い、ん。あの、さて、あ、最初ね、あの、踊り手として活動しているって、まあ、紹介したは絵なんだけれども。はい。あの、動画、今年撮った。撮ってない。あらー。 いやあれだもんね、あの、真面目にカメラ貸してもらってるもんね、ずっと。<笑>でも、1本上げてる動画もさ、パソコンで自画撮りしてるからさ。ああれ、そうだったんだ。<笑>パソコンのパソペって直角に立てて、うんうん、内カメラでポチッってやって撮って。ああ、はいはい、内カメラ、ね。うん。そうな本当はあまりよろしくないんだけどね。うん、まあ、なんかめんどくせえなと思<笑>って。なるほど。なるほど、あれ、確か2年前だっけ<笑>ハイドシー。うるせえ。 言うな、好きを言うな、<笑><笑><笑><笑><笑>はい、うん、まあ、あのー、ね、まあ、来年はきっと上げてくれると信じつつ、ちょっと3度目の正直ってことで、3周年ぐらいで上げたいですね、うん、2本目を3周年ね、<笑><笑>うん、いやー、1本取って、次が稲荷な3周年か、<笑>すーっごいバカなやつだよね。な<笑>ななかかいね<笑><笑>うん 本当に周りに全然そんなやついねえよ。うん、もういやにもういたらね、ちょっといやに見てみたいなってちょっと今あれちょっと思うと俺はあるんですけれども、そんなねイラ君ですね。あのー、こ告知の方行きましょうか。あーはい。うん。日曜だっけ何かあるよね。うんーとじゃあ日曜以外のからまず順番に行きましょうか。はい。えっとまあ。 ね、発射くラ LINE ではちょっとないと言ってたけど一応告知しておこうかなということで、はい、<笑>えと自分がまあ所属ななのかなしているグループ、うん、NCP、ノースカントリーなんちゃら<笑>覚えてねえやあの NCP さんですねの、えー、とー周年なのかな今年ラストのライブですねが、えー、と12月16日土曜日の15時から。 えー、ボックスさんにてあります。ニュージェネレーションズってやつですね。で、えっ、ー、と、こちらが、2017年に開催したやつの中から、毎回アンケートを取ってて、1位、2位を取った人だけ集めてるっていうライブですね。で、入場料が無料なので、皆さんよろしければ来てください。16被った、ねえー、16、ね、<笑>そうですね。あのね、あと、ね、でね、あとで出てくる方いらっしゃるんだけど、 うんはいはいはい、その方、16、別の告知してたのよ。おーっと、うん、いや、あの、これね、あの多分その時自分はあの、真っさらな状態で喋ってる喋ってるみたいにあの、皆様には聞こえるんで、あれなんですけれども、あの時系列で言うと、3、2、1って感じで取ったんで、うん、ちょっとこ、申し訳ねい、うん、いやいや<笑>、うん、ちょっと、あの、今、ああ、がぶったなーって、ちょっと思ったりもするところではあるんですけれども<笑>、<笑>まあ、どんまいということでね、うん、<笑>うん、ちなみに自分、その日はあの、別件でいません。 どっちも行きません、ね<笑><笑>うん、自分は別のところにいますでそんな橋田君が来れそうなイベントですね、次の告知でいきますよ、はいえーと、同じく16日の、えー、深夜22時から、はいえーと、翌朝、17日の朝5時は で, ですね、えーと、サウンドラブモールっていう、たぬき工事にあるクラブハウスなのかな。 なんですがそこで夜、えー、ユニっていうアニソンダンスバトルイベントが開催されておりましてそちらに僕が、えー、と一応エントリーさせていただいておりますなので踊りをまあ見れる感じですね何やっけな48人だかぐらいエントリーしてたのですごいたくさんの人が見ることができまして北海道以外の方からもエントリーがたくさん来てるらしいので本当に豪華なイベントになってます 深夜だからみんな空いてるでしょ。<笑>あのね、えっと、行っていいはいはいはい。深夜空いてるけどね、お眠の時間。<笑>は知らねえよ。いや、俺も無、無理、深夜は無理、俺。うん、だってさ、うん、朝5時に、日曜日だよ、日曜日朝5時に終わって、帰ったら寝れるんだよ、みんな。俺寝れねえよ。次の日、<笑>次の日、家の用事終日、動えねえよ。 そうだね、まあ、あと日曜日もお仕事ある人とかいるからね、うん、全員が全員とは言えないけど、なんで君その日曜日曜もあるんだよねそうっすね、えっ、ー、と、夜に朝5時までやらせていただいた後、うん、何時だっけ、16時ぐらいだったかな、うん、覚えてねえや、うん、<笑> 17日、えー、と日曜日の、まあ、そんぐらいの夕方の時間から、ボックスさんにて、えー、とフレジングステージのボリューム36ですね、があります。うん えっ、ー、と、HSTTV でおなじみのピンジソく君と今回、チームかませていただきまして、出てますので、まあよろしければねお、お越しください、こちらが1500円ワンドリンク付きだったかな、になってまーすということで、そんな感じの告知ですいやー、本当にそれは行きたかった、すごい。<笑><笑>ね、あのーうん、チーム名がね、なんと橋く君の言ったチーム名で採用されてるので、うん、割と5秒ぐらいでパパって考えたやつだよね、うん、あれ、思いつきで。<笑> ツイッターでさ、ぼそっと、あっ、ハシタ、おめでとう、採用されたよって言ったマジって言ったからね、うん、<笑>あんな、あれでいいのかっていうのがちょっとあったよね。<笑>いや、違う、あんね、うん、お前のセンスに誰も勝てなかった。え<笑>いや、他のハシプロのメンバーとかにも LINE で聞いたのよ、うんうんうん。なんだけど、パッと浮かぶものがね、やっぱ、あれでしたね。なるほど。はい。 うん、ということでね、あのあの私、たぶんスーツの姿で、うん、であの、ペンジソ君がいつも通り の, あのペンギンの格好をして、たぶん出てきますので。<笑>いやー、本当に行きたかった。<笑>うん、こればよかったのになー、うん。いやー、本当にその日は家で、もう家の用事でちょっとくたくたっすよ、その日。うーん、つやあっい。いや 大丈夫大丈夫分身できるってうーんだといいんだけどなーっていうわけでそんなわけであのトップバッターですねえー、ゆうあくんでしたはーいありがとうございましたすっげえ適当な終わり方<笑><笑>毎週土曜は HSTV t 橋田率いる HST プロジェクトによるオールジャンルバラエティしシフクロ TV にて配信中ぜひご視聴ください さて、二人目ですが、二、えー、人目は恒例にし て, いきたいきしていきたい企画があります。その名も遠距離コーナーカッコ仮。かっこかり えー、普段はね、あの、動画配信という音で、あの、どうしてもあの、札幌近郊にお住まいの方中心でお届けしていますが、まあ、今回はね、あの、このシリーズあの、ラジオで通話ということで、遠くにね、あのおす、北海道を離れてあの、お住まいの方ともどんどんお話し、お話ししていきたいと思うんですね。ということで、えー、その、遠くにいらっしゃる方とお話ししていくことを通例としていく遠距離コーナーかっこかり、記念すべきコーナー一人目は、福岡におつなぎしております、踊り手マリンさん はいこんにちは、マリンです。こんにちは、お久しぶり。お久しぶりです。元気だったうん、元気、元気、超元気。うん。よかった。うん。そっちどう元気ああ、もう超元気。マジ元気よ。おお、マジ。もうマジ元気でした。そっかそっか、いいね、いいね、うん。うん。さて、まあ、そんなマリンさんね、あの、つ先月だったかなあ、先々月か。あの、北海道を離れてね、あの、福岡へ。 あの移住されまして、うん、はい、うん、どうでしょう、あの福岡という音で、やっぱりあったかいいや、あったかいとは思うけど、うん、そっちに比べた確かにあったかいんだけど、うん、寒い。寒い<笑>びっくりした、福岡もこんなに寒くなるんだと思って、ああ福岡もそうき昨日雪降ったんだよね、昨日雪降った雪降った、プラスなのに雪が降ってて、うん、めっちゃびっくりしたわ。プラスなのに雪って降るんだ そう。え、マジでって思って。うんプラスだから、うん、うん。プラスって言ったら結構雨降るイメージだけどね。そうそうそう。うん、けど雪。雪。ふん。そっびっくりしたもん。そっかそっか。あれ、うん、まあ、けどあれ、積もってはいない感じだよね。やっぱり福岡だから。うん、そうだね、積もってはない。なんか積もるの、ね、年に1回とか2回とかしかないって言ってて。あ、それでもね、1年には積もるんだ。 積もるらしいなんか去年は10センチぐらい雪積もって、福岡の人みんな大はしゃぎして雪だるま作ったり、鎌倉作ったりして、次の秘密でぶっ倒れたっていう話をちょこちょこ聞いた。<笑>何それ、ね<笑>ね、<笑>雪で大はしゃぎえぶっ倒れた。そう、いや、われわれ島民はさ、雪に慣れてるじゃん、まあ慣れてる、ね、だから、はい、雪だとかってなるけど、福岡の人雪、雪、うん、慣れてないし、そんな10センチも積もることないんだって。うんうん マジかいやも う, う子供もたゃにえ親もはしゃぐのそう親もはしゃぐって一緒になって作って一緒になって風邪で寝込んでたっ て, ってた<笑>マジか<笑>ねそんだけ北海道の人じゃないやんと福岡の人は雪が珍しいんでうん寒くなることがないんだなと思って。 うん、あ、いいな、だえなって思った。なるほどね。<笑>いや、もう、そうかそうか、もう、無法で 言, 言ったら、もう子供の、子供も大人も関係なく大はしゃぎ。という、ねうん、なるほど、うん。こっちはね、もうこ、この時期、この日もう本当に今、積もってて、うん、ただ、この前ね、雪じゃなくて、雨降ったのさ。雨そ う, そう。プラス気温になって。マジでそう。だから、もう、大変よ、あの36号は冠水するし。 うん、36、冠水したのそう、マジ。羊が丘は冠水みたいなのはちらっと見たけど。うん、36の方もな沈んだらしくて、まああ。で、自分住んでるあたりもね、もう、ちょっと、うん、あの、ちょっと水な溜まってるなと思って踏んでみたら、もう、かなり深い水溜りだったり。うん、<笑>えー、マジか。うん。もう、ちょうど足の付け根の部分ぐらいまで持ってかれたかな。結構いく、うん、そうくるぶし 付け根って、うん、そうだね。<笑>あ あ, ー、まあ、ご愁傷様です。うん、いやーねー、そっか福岡では雪降ってこっちは逆に雨、うんうん。うん。なんかちょっとお互いなあなんか違うなってところあるよね。<笑>そうだね。なんか違うね。うん。まあそんなわけでねまあ福岡えまあ天気も違うということなんだけれども北はどうだろうなんか福岡行ってなんか北<笑> 北海道とと違ううこと何だろうなんか北海道じゃ見ないものあったりとかそういうのってある見ないものう ん, うんミニストップっていうコンビニ知ってる、うん、あああのね名前だけ聞いたことあるあ名前だけ聞いたことある、うん、なんかねめっちゃあるミニストップがほうあのヤバいあるヤバいあるそうヤバいある大体<笑>セブンとローソンとファミマどこでもあるやん、うんうん、あると思うんだけどあるねミニストップがその 4台の中に入ってきてて。ああ、なるほど。そう、めっちゃいろんなところにミニストップあって、むしろセブンとかローソンよりミニストップの方が多いんじゃないかってくらい目につくね。うーんへん、ミニストップね。なんか、本、う、州、ん、ではなんか結構あるってな、名古屋とかでもなんかあるって聞いたことあるな。うん。あ、そうなんだ。うん。全然知らこかった。なんか、あの北海道にはないけどな、全国風っていう感じなのかな。ちょっとそうらへんは自分も案内わかんないんだいるのも。 あれかな成功、うん、マートの代わりにミニストップみたいな感じなのかねそうそうそ う, そうそうそう。わかりやすか、うん。うん。あれ、ちなみにあの、福岡限定の飲み物とかあるあの、北海道で湯柄な、なんポリンみたいな。ーえー、待ってよ、福岡限定の飲み物うん、ただ九州限定みたいな。九州限定うん。まだちょっとそれは当たってないなーあーなるほどね<笑>。ごめん。いや大丈夫。あれ、チーズパン、北海道チーズパンみたいなのあるじゃん。うん、うん。あの、 キヨスクとかで売ってるああ あ, るあれも実はね九州の形してるよ九州の形したうんパン北海道の私の記憶が確かだったら、うん、楕円に北海道のマークがついてる、うん、パンだったと思うけど、うんうん、あれがこっちでは四角くなって、うん、九州のあのー、なんだ模様がついてて、うん、売ってた、うん、なるほどねそっかそっか九州の模様ついて売ってた、うん、そっか けって言いながら自分北海道のあんまりを知らないんだよね、うん。そうなんだ。あんまりコンビニさ参加はないからさ。<笑>うん、まあそんなのでね、うん、あのこの辺ちょっと後で探してみつつであとまたねあのこうゲストで出ていただい機会またある、うん、あると思うんでその時またもっといろいろ見つけていただければなんだよって思うんですけれども。待、うん、って探していきまーす。ーーよろしくーってのはえでそんなわけであのマリンさん告知お願いしないありますか。告知。はい。うんとまだ予定の段階なんだけどいい。はい。 えっ、ー、と、まず、うん、今年度中に踊ってみとは1本あげたいなと思ってて、ク、はい、リスマスとか年末とか関係なしにただ踊りたいから踊って、はい、で,、うんでうんと、自分誕生日が1月の22なんですよ。うんうん、でその22日前後に1本、うん、もしくは2本上がるかな、上がんないかな、あげたいなって感じ。なるほど。そう、うん。だから、詳しくはツイッターでって感じで。わかりました。 マーリンアンダーバー2525なので、はい、のよろしくお願いします。あのリンク欄とかね、あの今、リンク欄にも、貼って、うん、概要欄に貼ってあるんで、あのそちらあらもぜひ飛んでみてください。うん、よろしくお願いします。はい、あれかね、やっぱりあの1月の撮影でもあのこっちと違って結構撮りやすいかね。た<笑>多分撮りやすいと思う。雪がない分。なるほどね、うんうん。じゃあ、そんなわけで、あのマリンさ ん, うう<笑>、うん、マリンさん、そんなわけであの審査、期待しています。 ありがとう。はい、手待してみよ。審査、うね、うーん、まあ、頑張ります。<笑><笑><笑>ということで、えー、福, 岡福岡から、えー、マリンさんでした。ありがとうございました。金曜日は、はしたが仕掛ける10の質問。毎週ゲストに仕掛ける10の質問。10秒以内に出てくる答えは、HSTV チャンネルにて配信中。さて、 それでは、えー、本日最後のゲストになります。三人目はこの方、トールさん。こんにちは。<笑>はい。ということでこんにちは。こんにち は, にちは。はい、えー。夜だけだね。夜だ、うん、夜だね。収録中とか、ええ、上がるのもそうか。まあいいや。うん、今、ええ、あれあなあのお仕事終わりってところかなそうなの。お疲れ様 で, です。お疲れ様、うん。あの結構割とあの外で喋ってる感じで。 うん<笑><笑>うん、とりあえずスーパーの、ね、人気のいない階段で喋ってるような。なるほど、ありがとうございます。<笑>はいうん、さてそんなわけでねあの今回、まあ、徹に来てもらったわけなんですけれどもあの、はい、HSTTV、ね、あの見ていただいている方にはあのなあの競馬場一緒に行ってた人だなーっていうあの思ってる方いらっしゃるかなとは思うんですけれども<笑>あのトールさんあのあのはですね、まあ 私たち、あの、そう、松崎画伯とか、橋田画伯とか、結構好き勝手画伯言ってな、ひどい絵描いてるんですけれども、トールさんは真逆。もう、むちゃくちゃ絵がうまい。<笑>うん、そう。本当の意味での絵画伯なんです。はい。 ありがとうございます、うん、もうあのねもう全然間違った意味の画じゃなくてねそれであの<笑>うちのねあの結構主催したライブのあのフライヤーとかもあの書いていただいたりしたんだけれどもああ。うん。ありましたねうんであったねでどうだろうやっぱりあの最近はなんか結構忙しいって聞くんだけれども依頼とかバンバン入ってきてる感じそうだねちょっと特定の依頼とかが結構多くてうん。やっぱりそこでうん 大変なとこあるかな、いやー、すごいありがたいんだけどね、うんうん。うん、いやね、すごいありがたい。本当になんかすごい忙しそうだもんね、ツイッター。とか見てると<笑>うん、勝手に忙しい忙しいって言ってるだけだけどね。<笑><多分><笑>うん、そうそ う, そう。 そう通る通るねあの、ツイッター見たら本当に結構忙しい忙しいってて<笑>ちょっとあの結構あの体大丈夫だなとか思ったりもするん、えー、けれども、うん、大丈夫だよ、うん。ありがとうで、ただその一方で、あの、まあのま、うん、よくね、最近結構ラーメン、この人とために行くお会多いなって、自分。ラ<笑>ーメン美味しいよね。<笑>美味しいよね、ラーメン。うん、そういえばさな、この前な、一人でなどっか行ってきたって言ってたじゃん。 ううん、うん、うん、あれどこあーあのー、仕事終わりのかな、うんうんうん、あのね清田区のね奥の方にあるね、うん、ラーメン屋さんなんだけど、うんうん、なんか味噌がすごい、うん、なんだろうおすすめみたいで、うん、でそれにチャーシュー丼が100円でつくから食べてきたんだけどほ う, ほ う, うんまあでもまあ普通に美味しかったよ。 普通に美味しかった、うん、でもやっぱりねダメだめだ君と一緒にね美味しいとこ行っちゃったらねどうしてもねあれなの<笑>ああ な, なんかね厳しい目で見ちゃうさ<笑>美味しいんだけど、うん、いやあの<笑>うまいの結構食べるそうなっちゃうよね自然にうーんダメだね食べれるだけでありがたいと思わないと、うん<笑><笑>うん、ちなみにあの清田だったらねあのトラっていうラーメンは個人的にすごいおすすめ えー、あ、えー、あなんか聞いたな、うんうん、この前もそうそうそうあのー、前一緒にいたえにしと同じあじえびだしの味噌使ってるんだけれどもえびだしうめえうんあのえにしとはまたあのちょっと違う感じでうまいよへえ行こっかなうんあの、あのー、ちょっとあのー、駅からは遠いんでそっかうんあのー、ちょっとあれなんだけれどもただ本当においしい OK、うん、調べる おーっていうことで、ね、時間かあれば<笑>、うん、あれだもんね小場清太だもんねそうそうなのようんいやほんとにねラーメン食いたいわね食べたいうん、って言いながら昨日えにし行ってきた俺い<笑>ったんかい<笑> 行, った行ってたね、うん、そうあのねあとあと2つねあのスタンプあの押せばあのプレミアムカード 最高じゃん私はまずスタンプカードなくしたからね<笑>探すとこから始めないといけない な, なくした<笑>見つかんない<笑>うわー辛いやつうんあれね頑張ろ10個したらほん、うん、あの大盛り無料かあの味玉無料なんだよね毎回え最高だよねうん本当にに ね, ねうん、うん、私も頑張ろううんもう頑張って食べましょうラーメン うん<笑>ああ何の話してんだ<笑>何の話してるんだっていうね、また、あ、あのゲストで出てもらうの、多分今回で終わりじゃないと思うから、あ の, あ、またはい、あのラジオでね、あの、まあののま毎回結構ばん、毎週、まマまやっていくんで、また出ていただく機会もあるんだなと思うんで、その時は、ね、また、はいろいろ話もしたいなってあの思ってまーす。 お願いします。えー、こちら、お須お願いします。ということで、えー、それではね、あのそろそろるさん、あの告知することとかあのあったりしませんかあそうだ、あったんだった。うーん、はい、ちょっと待ってね、思い出す。はい、はい、えっとですね、うん、12月の、うん、あの待って、これさ、放送されるのいつ、うん、明日。<笑>明日か、うんえっと、12月の16日にですね、うんうんうん えっと、私がフライヤー、フレイヤーを書かせていただいているエンジョイっていうイベントがですね、はい、開催されるんですよ。うんうん、で、今回クリスマスバージョンということで、ちょっと特別なゲストたちも来ていただいてるんで、うん、あの、エンジョイの、Enjoy に出てくるキャラクターの声優さんたちとかも、勢ぞろいで出てきてくれるイベントで、ちょっと会場とかごめん、もう何も覚えてないんだけどね。<笑><笑>だから、 とりあえず URL どっかに貼らせてもらえる あ, あの概要欄とかに貼りますよ。あーじゃあお願いします。じゃあ、この下のその概要欄に<笑>、うん、お願いします。はい、ということで、と見てくださいあはいはい、あの16日エンジョイね。はいうん、あのフライヤー結構なクリスマスチックな感じだったよね。そうです。うんでちなみにあのトールはあの今回はいけるのかいあエンジョイ、うん いやそう顔出そうかなと思って奇跡的に仕事が早上がりだったからね私とも会えますよおじゃあそんなわけであのエンジョイねあの今回行ったらあのこの徹さんともあの会えるということなんで<笑>あのぜひあの皆様の16日ねあの足を運んでみてください<笑>、うん、はいよろしくお願いします一番ちょっとあの別件で別のところ行っちゃうんだけれどもうん<笑>、うん、ただね本当にあのエンジョイねあのぜひあの皆様確かあるように ユ ニ, ョニー ESP ホールだ、うん、あ、そ う, ですうでもよく覚えてるね。私、ローマ字苦手だから覚えられないんだよね、うん<笑>うん。ESP ホールね。あの、確か、たぬき工事の、えー、っと、の西市だったかな。うん、<笑>西市の楽器屋の2階だったと覚えてます。<笑>へー うんまあ、そんなわけで、たたあの ぜ, ひぜひねあの、ぜひ皆様あの、16日は ESP ホールへ足を運んでみてください。ぜひぜひ。ということで、えー、以上で HST ラジオ第1回の配信終了となります。やったー や, やった ー, ー<笑>お疲れ様おおーこの番組では、リスナーの皆様からのメッセージを大募集しております。 えー、ラジオネームを記載の上番組に関するご意見ご感想や今週または今後告知する来週のゲスト様へのメッセージまたはシた君への馬言暴言等をどしどしお寄せくださいあの今日でね<笑>、うん、暴言ねあの結構な飽きそうな暗示するから<笑>あのでねあの今週出ていただいたゲストさんもあの先ほどお話しいたしましたとおりあのまた出ていただく機会あるかと思いますんでその時にねあのまたコメントあの読ませていただきますんであのメッセージの方お待ちしております メールはですね、HST ラジオ専用メールアドレス、hstcontents.gmail.com ンン。DM ダイレクトメールですね、ツイッターのダイレクトメールは、アットマーク、hst、アンダーバープロジェクト、hst プロジェクト公式赤までお願いいたします。皆様、あのメッセージお待ちしております。ということで、待お待ちしております。ということで、第1回おしまいとなります。 はいはーいいやもありがとう、うん、あの確か通るにはねあのこれ出てって言って多分三十分もしてない一三十分はしたか一時間はしてないんですけれどもうんこれ<笑>ねあの出ていただいてうん、うん、あの昼間にもったありがとう、はい、あの昼間にねあの思いついたんでちょっとあのこれからはあのもうちょっと余裕あるスケジュールを作っていきたいなぁと思うんですけれども<笑>はいただあの本当だけうん<笑>、うん、そう昼間にあの思いついて夕方ぐらいにあの 出て欲しい人にとりあえず、あのー、お願いしたら出て売れるかなって思う人にあの 連, 連絡を入れたっていう<笑>、うんまあ、そんなわけで、あのー、来週以降は、ね、余裕を持ってまた木曜日に配信いたしますそれではご視聴いただいた皆様ご視聴ありがとうございました運転中の皆様どうぞ安全運転でこの後も気をつけて運転してください またお仕事を作業されていらっしゃる方、えー、作業用 BGM としてね、お聴きいただいた皆様あの、どうぞ作業頑張ってください。ということで、えー 3, 人目のえー、3人目のゲスト、えー、トールさん。んはい、と、えー、やばい、最後はちょっと下っちゃったね。メ、えー、インパーソナリティ、<笑>はしたでした。また来週お会いいたしましょう。さようなら。バイバーイ。